あの、全然関係ない話なんですけど、進撃の巨人、ファイナルシーズン、めっちゃ楽しみです。はい、どうも、皆さん、こんにちゃのうです。え、鬼滅の刃、最終23巻、読みましたでしょうかいやー、やばすぎですね。 僕はね涙がね止まらなかったそしてねあの『ジャンプ』では描かれてなかった23巻だけの、まあ、追加ストーリーというか最後のあそこはマジで泣きましたということでえ本日は『鬼滅の刃』23巻の追加ストーリーラストの部分と感想考察をやっていこうと思います。 はい。ということで、まず皆さん、高評価、えー、そして、鬼滅の刃23巻の感想、ネタバレありでいいんで、ぜひぜひ、このコメント欄にお願いします。ということで、早速行きましょうさあ、まず、鬼滅の刃23巻の表紙考察です。えー、23巻の表紙、ねずこちゃんが持っているこのお花、何だと思いますか僕はこちらの花は木蓮だと思っていてですね、木蓮について調べてみました。木蓮という花はですね、 開花時期は春そして白亜紀からある世界最古のカギそして花言葉は自然への愛・崇高・持続性という花言葉があります。おそらく こののの花がが表してていいいるのは永遠につながれていく人そしてね、この特徴的な表紙の色、白っていう色なんですけども、まあこれはね、一巻とこう対応してね、夜が明けたということをまあ表しているんじゃないかなと思ってます。まあこれは結構まあいろんな人が予想できるポイントかなと思うんですけども、まあ笑顔っていうのも非常にいいですよね。ということで、 本題23巻のラスト追加ストーリーについてお話ししていこうと思いますでは早速いきましょうさあということで23巻のラストストーリーなんですけどもまあこちらは誰のセリフなのかっていうことなんですよねまあ誰のセリフかっていうことはわかんないんですけどもまあこう淡々とメッセージが描かれていましたではそちらを読んでいこうと思います生まれてくることができて幸福でしたどうか 笑顔を忘れないいでくださいあなたが泣いていると悲しくてたまらなくなる後ろめたいなんてそんなこと思わないで私たちがいたということを覚えてくれるだけでいい共に戦い共に笑った兄弟のように親子のように胸を張ってくださいあなたと出会えたことは何よりの幸運そして幸福だったあなたの存在が 私を救い孤独も全て蹴散らしたあなたを思う時燃えるような力が体の奥から湧いてくるのです叶うことなら生きてそばにいたかったみんなそう一番の願いはでも選ばねばなりませんでした生きるか死ぬか勝つか負けるかけれど選べるだけでまだ幸せです本当に辛いことは 雪崩のように一瞬で人を飲み込み何も選ばせてはくれないただ守りたかった自分の命をあなたの命が重かった幸せは長さではない見てほしい私のこの幸せの深さ自分のことが不幸だなんて思ったことは一度もない諦めず逃げ出さず 信じ続け、いつだってその時の自分にできる精一杯をやりました。たくさんの強い思いが大きな大きな刃となり敵を撃った。みんなの力です。誰一人欠けても勝てなかった。生きていることはそれだけで奇跡。あなたは尊い人です。精一杯、生きてください。 愛, 愛の仲間たちということでいやもう僕は本当にここのねシーンというかここのラスト、まあ、205話のもうさらにそのあとっていう感じなんですけど、まあ、非常にここは本当に号泣しましたねいや本当に『鬼滅の刃っていうのは本当にいい作品だったなと僕は思っておりますそしてねこのメッセージまあおそらくこれはですね 小峠小夜春先生からの読者へ向けてのメッセージだと思うし、鬼滅の刃の中に生きてる人たちに向けてのメッセージであるだろうし、ここは非常にちょっとメッセージ性が強かったように感じます。そしてね、最後のページの1枚、ここは非常になんかもうね、心に染みますね。ということで、鬼滅の刃全23巻を読んでの感想をちょっと簡単にまとめてお話ししようと思います。まず、 鬼滅の刃という作品は面白かっていうことなんですけども、えー、これはですねもう非常に面白かったです僕は本当にこんな素晴らしい作品と同じ年代に生まれてこれてよかったなと。 思っておりますそしてね日本人でこの物語を読めて本当に良かったと思っておりますだからもしかしたらねまだね読んだことない方いらっしゃると思うんですよまあ鬼滅の刃っていうのは非常にちょっと民度がね、まあ、よろしくない部分っていうのがあると思うんで、えー、それでまあちょっと読まず嫌いしちゃってる方がいらっしゃると思うんですけども作品自体はですねもう民度と 真逆っていうか、まあそういう感じですね。うーん。民度はクッソ低いんですけども、この作品はもう僕が読んだ作品の中では一番面白かったです。そしてね、最後はやっぱりほんと五峠、小夜春先生らしくこう終わってね、よかったなと思います。やっぱりこう僕はバッドエンドで終わっても面白かったかなと思うんですけども、いや、違うでしょうと。鬼滅の刃はハッピーエンドで終わるからこそ、 まあ、良かったんだよと。まあ、そういう、まあ、あの、ご家先生のこの命の大切さ、みたいなのが、こう、非常に伝わりましたね。そしてね、他の作品とはない、えー、感情移入っていうのが、この作品にはできて、非常にそこがやっぱ他の作品とちょっと違うところだったかなと思います。まあ、他の作品は別に名前とかは出さないんですけど、まあ、ここまで感情移入できないですよね。誰か一人の人物が死んじゃったからといって、 すごい悲しくなるっていうような現象は 鬼滅の刃でしか僕は起こりませんでした。うん、鬼滅の刃は本当に一人一人の命がこう重く感じて、誰かこう一人が亡くなってしまうと、それが非常に僕は悲しかったんですよね。で、その表現ができる作品っていうのは本当になかなかなくて、まあ、それがやっぱ鬼滅の刃が売れた要因でもあるだろうし、非常に感動できる部分でもあるだろうし、まあこんだけこう良かったなって思えるんだと思います。 まあなんでね、本当も何度も言っちゃうんですけど、鬼滅の刃という作品に僕は出会えてよかったなと思っております。いや、本当に、本当に、ありがとうございました。ということで、えー、今後のね、アニメ化2期だったり、まあ映画化だったりとか、まあ非常に今後の、まあ、メディア展開っていうのも非常に僕は気になっております。そしてね、ここまで売れたっていうことなんで、もうめっちゃ期待しております。でね、 漫画の続編についてちょっとお話ししようと思うんですけども、まあ、もう続編は完全に 100% ないと思います。まあ、ワニ先生、まあ、ご峠小与春先生が本当にこう伝えたかったっていうことが僕は23巻の最後で、もうちゃんと伝わったし、もうそれが本当ご峠小与春先生だなっていうか、う 何, 何言ってるかわかんないですけど、ま、ご峠小与春先生が本当に伝えたかったことっていうのがもう23巻には もうぎっしりぎっしり詰まっていたんでまあもう。 これ以上続けたら逆にね、逆に劣っちゃうんで、もう最終回だなっていう風にもう感じました。うん。あの、僕は205話を読んでた時は、いや、続いてもおかしくないんじゃないかな、みたいな思ってたんですけど、23巻の追加ストーリーを見て、確実にこれは最後だなのと思いましたね。まあ、そしてね、ジャンプではこう読んでなかったストーリーっていうのが、えー、いろんなとこに散りばめられていて、まあ、それも非常に良かったですね。僕はあの、えー、かまど炭治郎の家に行って、あの、家族にこう会うっていうか、 あの、終わりましたよというメッセージを伝える部分は、ジャンプでは読んでいなかったというか、まあ書かれてなかったんでね、読んでなかったんで、あそこも本当に良かったですし、204話っていうのが本当のまあなんか最終回みたいな感じでしたね。いや、本当に良かったですね。ちょっと長くなっちゃってすいません。ということで、皆さんの感想、もうネタバレもうガンガンありでいいんで、よろしくお願いします。え、今月っていうかまあ今年最後の動画だと思います。この動画、最後だと思います。 本当に皆さん高評価そして1人10回再生よろしくお願いします<笑>というかあの関係ない話なんですけどあの僕23巻 の, まあそのネタバレみたいな動画出してるじゃないですかあの動画はですね1000万再生いって本当にたくさんの方に見ていただいて本当にありがたいと思っておりますえということで皆さんチャンネル登録高評価そしてコメントよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうバイ あの呪術廻戦最近めっちゃ面白いですね。